プロデューサー、時間あるかしら行ってみたいところがあるんだけど、よかったら私たちに付き合ってくれないうふふ、<笑>それはね。信じてるわけじゃないわよ。 ただ、沖縄で話題の占い師さんについてテレビでやってたから、話のネタになると思って。飲み会で盛り上がるのよね、スピリチュアルな話って。サソリ座の女は一途とか、こうすれば恋愛運上がるとか。占いってなんだか面白そうですね。私、今日はどんなことを占ってもらおうかな。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 ここが有名な占い師さんのお店よ。早速入りましょうへー、セリカちゃんには天使がついているから、ライブ成功間違いなしっか。よかったわね、セリカちゃん 私には見えないけれどいつもありがとうございます次は私の番ね私はその結婚運について教えてもらいたいんですけど。 絶望的って、そんな、そんな。プロデューサー君、私の人生はバラエティじゃないわよ。ああ、このみ姉さん。はいはい。 愚痴は後で聞いてあげるから。最後は私ね。占い師さん、お願いします。<音声>あ、ど、どういうことですか、占い師さん。いい意味ですごいのそれとも、悪い意味で<音声> え霊って私についている霊って 負けたところなんだけど、<笑>いい感じでハイになってきたからなんとなく<笑>声だけなら身長も見えないし、頭を撫でることもできまい<笑>セクシーボイスをとくとご堪能あれ<笑> 喋ってたら眠くなってきたわ。じゃあ、おやすみなさーい。 ええ、本当に驚きよ。まさか、まさか、このみ姉さんに。セクシーな女性の霊がついているなんてついている霊までセクシーだなんて。なんて、なんて罪な女なのパバこのみ自分で自分 どうしてそのセクシーな幽霊さんはこのみさんに取り付いてるんですか、うん、そうね、気になるわ。なぜ私にセクシーな女性の霊が取り付いたのか。お願いします。教えてください なるほどセクシーな女性の例にはそんな過去がなんだかすごいわね<音声>んどういうことですかその話詳しくお願いします<音声> 私の身長が小学生でストップしたのは例のせいだったの余計なお世話よウキーだって。 どうするこのみねさん。除霊してもらったら、今よりもっとセクシーになれるかもしれないけど。ぐ、っ、ぐ、ぐ、ぬぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、ぐ、 っせっかくだけどやめておくわ私は今の私が好きだものそうね私もそのままのこのみ姉さんが一番好きよ私もですこのみさんはこのみさんのままがいいと思います二人ともありがとう私は セクシーな女性の霊と共に生きるわ。占い師さん、今日はありがとうございました。さあ、帰りましょうみんな。なんだか予想外な結果だったけど。 面白かったわね、占い。んそういえば、プロデューサーを占ってもらうのを忘れてたわね。もう一度、あのお店に行ってみるそうならいいけど。ところでさっきから、リオちゃんが落ち込みっぱなしなんだけど、どうしましょう 恋愛は絶望的…か。はあ、げ元気出してくださいリオさんあアイスクリーム屋さんがありますよ一緒に行きましょうね<笑>ありがとうセリカちゃん優しいのねアイスお姉さんがおごってあげる <笑>こうなったら焼け食いよ天使に励まされているわね莉オちゃん私たちもアイスクリーム食べよっかプロデューサーその後沖縄観光しましょう・<笑>・・